皆さですこのセミナーでは幅広いアプリケーションで高電力供給高速充電を実現する技術として期待が高まっています USB Type-C パワーデリバリーのメリットや技術トレンド ST の製品やソリューションについて解説いたします。 それでは早速セミナーを始めさせていただきます。本日のアジェンダはこちらになります。まずはじめに USB Type-C 市場と技術トレンドについて、次に USB Type-C PD の様々なユースケースとそれに対応した ST ソリューションの概要を、次に汎用マイコン STM32 を使った USB Type-C PD ソリューションを、最後に ST の USB Type-C PD コントローラーと電源向け製品について説明いたしましてまとめさせていただきます。まず、USB Type-C の市場と技術トレンドについてご説明させていただきます。まず、一般的な USB Type-C のメリットについて説明させていただきます。こちら、ST でまとめさせていただきました大まかに5つのメリットに対して、各2つずつですね。 10個のメリットとして、あの、まとめさせていただいております。まず第一に、汎用性についてですが、このコネクタ自身が、まずどちらで挿しても大丈夫なリバーシブルな仕様であること、そして薄型、また抜けにくい堅牢な最新コネクタを使用しております。また、この USB Type-C の大きな特徴といたしまして、ホストやデバイス側、 また電力でいきますとシンク、ソースという役割をですね機器に応じて変えていくことができるような仕様になっております。このことから高い汎用性を持ってさまざまなユースケースに対応するという汎用性を持っているという形になります。2番目に高電力対応としてですが 5V3A の, こちらですね 5V3A の最大 15W の従来の供給だけでなく USB PD に対応することによって 9V3A でありますとか 15V3A のような高電力対応が可能になっております。この最大電力は最新の規格によって 48V5A、240W までサポート範囲が広がっております。また、20mV ずつ電圧値を変更することができるような PPS、プログラミングパワーサプライという機能にて 高速充電機能などもサポートすることが可能です。3番目、マルチプロトコル、高速対応が挙げられます。USB2.0 と USB3.PK、最新は 3.2 になりますが、こちらが個別のチャンネルに割り当てられております。また、ディスプレイポートや HDMI、Ethernet ーー、Thunderbolt 等といった 独自プロトコルをサポートしているい点が非常に使いやすい企画となっております。4番目の安全性といたしまして、USB PD を使用した、介してデバイス側、デバイス側とソース側の認証を確認、ネゴシエーションを行って電圧供給をするような、えー、と企画となっております。また、デバイス側、ホスト側をセキュアファームウェアの更新やインストールによって保護することが可能です。 最後に幅広いユースケースとして電源をシンクソースを動的に切り替えることが可能であったりデータ通信としてホストやデバイスを切り替えることができるといった非常に使いやすいインターフェースとなっておりますこれらのメリットがさまざまな電子機器に今広がっている要因であると考えておりますこれが USB Type-C コネクターの各ピンの機能になります USB2.0 のデータ通信は、この中央の青い部分によって行われます。パワーデリバリーのコンフィギュレーションを行うピンとして CC1、CC2 ラインがあります。そしてその外側に電力通信を行う v バス端子が配置されております。本日説明に出てきます USB PD コントローラーは、この CC1、CC2 端子を使用し、 v バス端子の電圧電流を制御するものです。この PD コントローラーが行う処理としては、USB Type-C コネクターの接続管理、抜けたや刺された、あとケーブルが表か裏かといった向きや、どちらが、どちらのデバイスがホストでデバイスだといったような管理というものを行います。これらの電力通信の外側には、USB3、USB 3ペケのシリアルインターフェース部や、 オルタネートモードで使用する高速データ通信部が配置されております。今回紹介する STM32 マイコンをはじめとした ST のソリューションではこの部分については対応しておりません。続いて USB PD の最新の技術トレンドでありますエクステンデッドパワーレンジ EPR について紹介いたします。こちらの規格は電源の汎用化、 ポータブル電子機器の高速、高効率充電を目指して制定された企画になっております。現状ではそれぞれの機器に応じて専用の AC アダプターを準備することによって非常にデスクの上が煩雑になったり非常に効率の悪いシステムになっております。この企画はそういったことが必要ないスマートな社会というものを目指した企画になっております。この企画には、世界的な こちらのような世界的な it 企業が参加して導入が進んでおりまして、現在最大で4。8v 5アンペア 240w までの高電力化が制定されております。この規格は今後急速に広まっていくものと考えられておりまして、現状の pc えっ、ー、とスマートフォン等だけではなく、こちらに示しますような。電動工具。あとは 電, 電動自転車。 その他ですね、家電や照明機器など多くの分野に広がっていくと考えられております。この EPR については今年度中に ST でも対応していく予定です。現在 STM32 ファミリーからアルファ版を提供可能でございますので、ターゲット商品の方を考えておられるお客様があられましたら、ぜひ ST までお問い合わせいただきたいと思います。ここまでは USB Type-C PD の技術トレンドについて説明いたしました。ここからは USB Type-C のユースケースと ST のソリューション概要について説明いたします。USB PD のユースケースというのはこのように3つに分けられます。1つ目は一番下、コスト優先の機器に、機器でして、Type-C のコネクタのみを使用するタイプです。 ファンクション的には今までの USB Type-B と同じものを想定しております。USB2.0 のデータ通信と 5V の供給のみが必要なタイプでございます。2つ目は真ん中。PD に対応したタイプで、えーと、バスの電圧を 5V から 20V まで可変するようなものを対応しつつ、オルタネートモードでデータ通信を行いたいデバイスになります。 パワーデリバリーが必要な機器としてはゲーム機であるとか電動工具といったもの、オルタネートモードが必要なデバイスとしてはモニターなどが相当しています。3つ目は PC などのように電源のシンクソースが入れ替わるもの、データのホストやデバイス側が入れ替わるようなものを想定したアドバンスドモード、一番上のものになります。 先ほどのユースケースをもう少し細かくマトリックス状にしたものというのがこちらの表になります。横軸はパワーロール。ソース側というのは電源の供給側。AC アダプターや充電器みたいなものになります。シンクは受電側になりまして、デュアルソース、デュアルロールはシンク、ソース両方を行う、両方切り替えることができるようなデバイスを想定しています。縦軸はそれに対してデータロール。 データ通信のないアダプターなどがデータなしという部分に当てはまりまして、その他の USB データ通信がある様々な機器というのがこちらの下のような分類に該当しています。このようなマトリックスにあります多くの電子機器に USB PD というものは広く使われていくと想定しております。こちらは先ほどありましたユースケースの中のソース側のブロック図になります。 コンセントの AC 入力から二次側の機器が使用する DC 電圧を生成する ACDC コンバーターその後段に USB Type-C の CC ラインのコントロールを行う USB PD コントローラー USB PD コントローラーからの指示により出力電圧や電流をコントロールするパワーマネージメント IC その他ロードスイッチや制波の ESD 過電圧保護などを兼ね備えた プロテクション IC などによって構成されています。この水色の部分、パーツというものは ST が持っているアイテムになりまして、このソース側のブロック図でほぼ全てをカバーできていることがわかるかと思います。次に、こちらはシンク側のデュアルロールのブロック図になります。こちらの想定では、ポート1をシンクという設定にさせていただいてまして、 こちらの端子には他のアダプターやモニターなどの機器から電力が供給されるというようなポートになりますこの USB コネクタの直近には先ほどソース側と同様にプロテクションの IC が配置されましてそこを通過した CC ラインが STM32 マイコンに内蔵された USB PD コントローラーに接続されますそして左から左のポートにはですねデュアルロールパワーということでさまざまなシンク ソースの機器が接続されるパターンを持っているようなポートになります。この一例としまして、右のポート1に何も接続されていないとき、ポート2にスマートフォンなどを接続した場合は想定されます。そのような場合には、こちらの機器はスマートフォンから電源の供給を受け、シンクとして動作しますと。それに伴い、あそれとは別に、ポート1の方に 電源が接続されている場合には、ポート1の電力を UPD コントローラーから I2C などでコントロールされたレギュレーターによって、シンク側のデバイスに合わせた電圧が供給されると。で、その供給された電圧によって、そのスマートフォンが充電されるような動作を行います。このように電源の役割というものが、 それぞれぞポート1に刺された状況刺されてない状況によって動的に切り替わるというものがデュアルルローーーーパワーというようよななユススケースになっておりますまたこのポート2からは u s b 3 0の信号の他にもオルタネートモードで HDMI の信号などを高速に通信することが可能となっております。 このようなユースケースにおいても ST のソリューションにて多くの部分をカバーすることが可能です。次に今まで説明してきましたユースケースに対応する ST の汎用マイコン、STM32 を使った USB Type-C PD ソリューションについて説明いたします。はじめに新しいコンセプト、USB Type-C PD ソリューションとして、あの、現在強く推奨させていただいているソリューションについてご紹介いたします。 今までの USB PD のソリューションではマイコンと専用の USB Type-C のコントローラーそして CC ポートを転落や散落、えー、と ESD などにから保護するような保護素子の3チップ構成というものが主流になっておりました今回 ST では USB Type-C コントローラーの機能というものをマイコンに持たせた UCPD 機能というものを有した STM32 マイコンと保護素子 またバスコントローラーなどを集約したプロテクションチップによる2チップ構成というものを提案させていただいております。この方式では少ないシリコンによってコスト効率を高めることができますしもともと STM32 マイコンが持っていたソフトウェアによる柔軟性を最大限に高めることができるようなソリューションになっております。 次に STM32 を使った USB Type-C PD ソリューションをご紹介いたします。弊社の STM32 シリーズは ARM 社の c o r ッ t e x シリーズを搭載した汎用マイコンになっております。昨年、汎用マイコン市場でトップシェアを獲得させていただきましたが、ST が誇る世界トップの汎用マイコンシリーズでございます。こちらのシリーズを用いた USB Type-C パワーデリバリーのソリューション、 とといいいううもものののを構成すする場合には2通りの選択肢というものがございます1つ目は先ほどご説明いたしました USB PD に対応したペリフェラルを搭載した s t m 3 2マイコンを使用して PD を行う、PD 制御を行うケースです。こちらのソリューションではマイコンに CC ラインのロジックと USB PD のファイが内蔵されておりますので、 PD メッセージの物理的なやり取りというものをこのペリフェラルで行って、ポリシーマネージャーなどのプロトコル制御というものをマイコン上のソフトウェアで行うことが可能です。二つ目は従来の3チップ構成です。PD 制御を外付けのポートコントローラーで行いようなケースになります。こちらの場合でも、それぞれのマイコンにソフトウェアパッケージ、X-Cube USB PD というものが準備されておりまして、 USB Type-C PD に対応することが可能になっております。こちらが現状の STM32 のラインナップとなっております。CC 端子のコントロールと USB 2.0 のコントロールが可能なマイコンというものがこちらのえっと赤枠とえっと青い枠でえっと囲われております。STM32G0、G4、U5、L5 となっておりまして、こちらの STM32G0 には2ポートの制御というものが可能な製品というのもラインナップされております。この2ポートをコントロール可能な USB Type-C PD 搭載の STM32 マイコンが STM32G0 シリーズになります。こちらは最大 64MHz で動作する CoreTex M0 コアのマイコンで2つの USB Type-C PD を コントロール可能な UCPD ペリフェラルを内蔵したマイコンになっております。両ポートを独立したインスタンスで制御できます。これによって2つの USB Type-C PD ポートを持つシステムというものをこの1つのマイコンで実現することが可能です。各ポートには RP-RD 抵抗のようなものを内蔵していますし、ソースシンク、あるいはデュアルロールポート向けのデバイスとして対応することが可能です。 また、この G0 シリーズには USB2.0 フルスピードインターフェースが1系統を内蔵されております。これにより Type-C のビルボードクラスの対応であったり、バッテリーチャージングスペシフィケーションバージョン 1.2 準拠のバッテリー充電器の検出などにも対応することが可能です。続いては CC ポート搭載マイコン用の組み込みソフトウェアの全体図を説明させていただきます。 USB PD 対応 u s t m 3 2 c u b e ソフトウェアパッケージということで先ほどの対応ラインナップ G0、G4、L5、U5 向けのパッケージになっております。こちらのソフトウェアパッケージには ST USB PD ライブラリーと UCPD 用のデモ向けのデモンストレーションコードが含まれております。こういったファームウェアパッケージも ST のホームページ上からダウンロードが可能になっております。 ここからは STM32 が誇る充実した評価ボードであるとか、GUI ベースのアプリケーションソフトウェアなどをご紹介したいと思います。このスライドは STM32 マイコンベースの USB Type-C PD のエコシステムの一部になります。UCPD インターフェースを搭載した G0 シリーズ、G4 シリーズ、L5 シリーズのそれぞれにおいて評価ボードが提供されております。 各ボードには Type-C のポートが1ポートまたは2ポート搭載されておりまして、シンクもしくはデュアルロールポートとして使用することができます。このような評価ボードは Type-C の PD だけでなく、ディスプレイポートのオルタネートモードなどの評価に、評価も同時に行うことが可能です。こちらは STM32。 Cube、MX という簡単にマイコンのコンフィギュレーションができる無償のアプリケーションソフトウェアになります。使用するマイコンのモデルを選択します。そうするとそのモデルに合わせた利用可能なペーフェラルのリストというものがパッと表示されるようなソフトウェアです。この中で UCPD を有効にしてパワーロールを選択いたしますと CC 信号として使用されるピンが右のような形で 実際の IC のピンとしてハイライトされるような形です。この CCP の設定を追加しまして、ジェネレーションコードというものをクリックしますと、このピンに必要な初期化設定などが C 言語で記述されたソースコードが自動生成されるようなソフトウェアになっております。この CubeMX、この UCPD 以外にも、もちろんいろいろな機能で使用することが可能です。 これらの詳細な使用方法については、弊社のウェブサイトに動画で解説したものなどが準備されておりますので、ぜひお時間がある時にご覧になっていただけると嬉しいです。続いて、USB PD アプリケーションにおける無償のアナライザーモニターツール、STM32CubeMonitor UCPD のご紹介になります。こちらは USB Type-C パワーデリバリーアプリケーションにおけるアナライザーモニターツールです。 STM32 マイコンで動作する USB PD、ミドルウェアのさまざまな情報というものを表示することが可能です。こちらでは動作中の STM32 マイコンと接続してランタイム制御することが可能で、PD のパワープロファイルをこのグイを通じて切り替えることができたり、その切り替えた電圧や電流というものを視覚的に表示したり、また USB PD パケットの注入や送信を行うことが可能です。 このようなツールを用いて STM32 マイコンのパワーデリバリー機能というものをデバッグ、また評価することが可能になります。ここまでは STM32 マイコンによる USB Type-C パワーデリバリーソリューションの説明を行わせていただきました。ここからはその他の ST ソリューションについて説明させていただきます。まずはじめに STM32 マイコンのコンパニオンチップである USB Type-C ポートのプロテクション IC シリーズ。 を簡単にご説明いたします。USB Type-C ポート保護 IC の TCPP シリーズについて説明したものです。このデバイスの主な役割は、機器の外側に出力される v バス端子であるとか CC 端子、こちらの静電気の保護や、えっ、ー、と、ショートなどから来る過電圧に対しての保護を行うことです。このデバイスはコネクタとマイコンの間に置いていただいて、 CC ラインを保護するものでございますしまた v バスラインに n チャンモス f e t を駆動できるようなドライバー こ, こちらの v バス端子が過電圧を、えー、と持っていないかというものを検出保護するモニター回路のが内蔵されているような商品です v バスや CC ラインに対する ESD 大量はプラスマイナス8ルト、 えっ、ー、と、HBM でプラスマイナス 8kV の大量がありまして、製品で必要な規格というものを十分に満たすことが可能です。これらのプロテクション IC シリーズにも、すぐにご評価いただける評価キットが準備されております。それぞれの評価キットは、マイコンの単体の評価キット、ニュークリオボードの機能拡張ボードとして設 計, 設計されておりまして、この左にありますニュークリオボードの上にそのまま刺すと。 というようよなこととででセッットト評価してていただくここが可能なキットになキにっておりますこのキットはそれぞれシン ク, シンクデバイス側デュアルロールソースホスト側に対応したものというのが準備されておりまして専用のソフトウェアも準備されておりますしそれをまた ST のホームページ上からダウンロードすることが可能になってます最後に USB Type-C PD コントローラーまた最新の電源ソリューションについて紹介いたします はじめに ST の Type-C PD コントローラーのマトリックスをご紹介いたします。ST はソース、シンク、デュアルロールの各役割に対応したもの、また USB Type-C からですね、フル機能のパワーデリバリーまでを、まあいろいろなユースケースに対応するような商品群を持っております。ソース、デュアルロール、シンク、それぞれに対応したようなデバイスはこのマトリックス上に記載されておりますので、 どのようなユースケースに対応することが可能です。次に ACDC コンバーター製品、v i p ー r Gun という商品についてご紹介いたします。この v i p ー r Gun は通常のシリコンの MOSFET よりも低温抵抗で高周波駆動が可能になる GunHemt と呼ばれる FET を内蔵することによって大幅な小型化が実現できるような ACDC コンバーターとなっております。 このサイズのイメージはこの右下の写真のようになっておりまして、こちらの商品ですと、従来のシリコンソリューションの約半分のサイズで電源の方が構成可能です。このような技術を用いて AC アダプター、急速充電器をより小型化にすることに貢献することが可能です。このバイパーガンは同じパッケージ上で 50W、65W、100W、 に対応した3種類というものをラインナップしております。このそれぞれのバイパーガンを使用した USB PD 対応のリファレンスデザインというもののご紹介がこのスライドになっております。こちら左から 45W、65W、100W に対応したものになっておりまして、45W、65W については現状リリース済みになっております。100W は12月にリリースを予定しておる商品になります。 最後に ET のです、ね、ブースにて展示しておりましたリファレンスデザインを紹介させていただきます。こちらはですね、STM32G0 シリーズを使用したニュークリオボードと、プロテクション ICTCPP02 ソースのものですね、ソース側のもの、あとは DC-DC、えー、コンバーター STPD01 を2つずつで構成されたような、2ポートソース向けのリファレンスデザインでございます。 こちらは2つのソースポートを独立に1個の STM32G0 のデバイスでコントロールすることが可能です。こちらの写真の中では2台のスマートフォンを同時に急速充電することができたり、まあ、60W ですので2台のノート PC なんかを同時に駆動することも可能になったような商品にあソリューションになっております。最後にまとめさせていただきます。ST は広範囲な製品ポートフォリオで 通信や電源汎用化に貢献します USB Type-C PD の様々なアプリケーションに対応できるということをご説明させていただきました。ソリューションの提案として STM32 マイコンとソフトウェア、プロテクションデバイス、USB Type-C PD コントローラー電源ソリューションまでの紹介を行わせていただきました。この紹介によって ST が包括的なソリューションが ソリューション提案ができるということをご理解いただけたのではないかと思います最後に充実した開発エコシステムを随所に紹介させていただきましたこれらのすぐ手に入る評価キットファームウェアパッケージによりお客様の迅速な開発サポートが可能となるということがお分かりいただけたのではないかと思います以上 ST の USB Type-C パワーデリバリー向け 製品ソリューションについて解説いたしました ST はすぐに評価・組み込みをスタートできるトータルソリューションや評価キットをはじめ充実した開発サポートを提供していますまた、さらなる高電力化に向けて普及が進む最新きっかへの対応など継続した製品開発を行っておりますのでぜひご検討いただけると幸いです詳細については ST のウェブサイトをご覧ください ご視聴ありがとうございました。